こんにちはフロリダからです。今日はこの私の車ポルシェ GT42016 年ですねこれを紹介したいと思います。まずこの車チューニングしてるかどうかストックではないですね、えー、やってるところはエキゾーストインテークコンピューターチップそれによって50馬力ホースパワーが上がります。50馬力ということはどういうことととといいいいいうううううここはどかかか皆さんあんんあまり経験ががないからからなららわ思うんですが 50馬力同じ車 GT4 をストレートまっすぐ行くと、チューニングしてある車に抜かれるぐらいの差があります。そのぐらいの差がありますね。それでは順次を追ってやっているところを見ていきたいと思います。それからこの車の、まあ悪いところはほとんどないんですが、いいところばっかりを取っていきたいと思います。よろしく。次はこのペダルです。ペダルの中なんですが、これが当然、ブレーキですね。クラッチ。 私まあ、買った時はこのブレーキとクラッチのこの高さ高さというかってこのあれが平行に並んでるんですが私はもう一つこの上に同じものをつけましてまあいろんなショップでやってくれるんですがこれを手前に持ってきますだから こ, こ, これとこれのこの距離がこっちの方が手前に持ってくるようにセッ ト, セットアップしております。 まあ、どなぜこれが手前に持ってくるようにセットアップしなければいけないのかということは人、まあ、れぞれそれぞれにセットあの乗ってシートポジションを決めるあれが違うと思うんですがクラッチは一番奥まで踏まないといけないのでそれをこれをつけないとシートをかなり前に持っていかなければいけなくなってしまうのでそうするとこのブレーキがすごい手前すぎるとかいろんな症状原因が出てくるのでそういうふうなあれに。 しております。当然の人は消火器ですね。ついとこの車の中。これが当然ミッションです。それでこれが、えー、スポーツという。何ですか？これを押しますとライトがつきます。そうしますと、シフトダウンの時に回転数をコンピューターがオートマチックに。 合わせてくれる役目をするわけなんです。そうするとヒールアンドトーンが使わなくていい。まあ使いたい方はこれを切ってわざわざヒールアンドトーンの練習するような方もいますが。大体の方はこれをつけてます。ついてこれ。これは。ピンと合ってるかな。これを押すと。マーフラーのマークがついてますね。これこの前の動画であげたように。 これがバルブをオープンしたりクローズしたりするものですで。こちら、これショックのマークがついてます。これをオンにするとショックが硬くなります。まあ走行会の時はこのワン、ツー、スリーをたい入れています。当然私の車は6速ピンと合ってるかな。6速ナビゲーション。 メーターですね。の車のステアリングホイールのポルシェあるんですが、走行会の時こういうボタンをこれ取り外しできます。こういうボタンをつけております。それでこれをプッシュしてトーク離しているすプッシュトーク、プッシュトーク、ステアリングから手を離さずにプッシュトーク。こういうものを使っております。 はい、これがそのアンテナになりますコミュニケーションのアンテナになりますそれから後ろを通してこういうブルーのハーネスを通してハンドルまで持っていきますそれでこのような見えるかなラジオでやりますだからピットの人たちはこういう装備をつけてラジオを腰にベルトにつけて話 ようになっていますコミュニケーションと言いましたが例えばこういうふうにヘルメットを装備したら私の場合ここにありますのでそれをヘルメットのここにこれでコミュニケーションが成立になりますここののワワイイヤヤー本本でですすねコミュニケーションになりますあとタイヤなんですが私は走行会に出る時はもうスリックタイヤ。 f u s h の R7 を履いているんですがこれは20インチ、でも今使うレーシングタイヤは19インチなんです。まあ、ほとんどのレーサー本当のレースの方は今18インチだと思うんですが18なぜ19かというと20インチその当時レーシングタイヤなかったんですよね。19が最高だったんです。でも大体の人は18使っています。18つけるには キャリパーが当た、ホイールに当たってしまうのでこのキャリパーを変えなきゃいけないんですねそういう大掛かりな仕事をしないと18でもかなりタイヤのチョイスはいろいろチョイスがありますのでそちらの方が値段も安いしチョイスがあるし、18が結構今でも主流だと思うんですがまずはですね、えー、アメリカの総工会トラックデートに よって必要まあ、必要なものというのはおかしいんですが必要なものかそうでないものを紹介したいと思います、えー。まずはヘルメットヘルメットですね、こういうのあります。私の使っているのはこういうスティーロというものですね。皆さんご存知だと思うんですが、これはオープンフェイスになっています。なのですごい楽。まあ、ラリー、WRC のほとんどの9割の方がこれ使っておると思うんですが。 えー、なぜこういうものを使うかというとマイクロフォンスピーカーが中に内蔵になっていますこれによってコミュニケーションが取れるわけですね隣のパッセンジャーの人と例えばコミュニケーションを取るとかピットの人とコミュニケーションを取るとかそういうようなあれになっておりますもう一つ私が持っているのがこういったフルフェイスですフルフェイスでもこういうフルフェイスのいいとこ悪いとこは 少しか視界が見えないなんですね。安全は特に安全ですよこれはすごい安全ですがしかしすごいあのロードレースみたいなのはいいんですが先ほど紹介したこのオープンフェイスラリーに持ってる人はいろんな角度を見るわけですねそれなので大体そういう意味でこれを使ってると思いますフロイドみたいにこういうのはあるとすごい楽でないですね暑いしまあ安全なのはこっちは安全ですよものすごく安全です だから普通にやる人はこっちをおすすめだと思いますね。さあ、さあ続いてシートベルト行きましょう。シートベルト普通のトラックレートこういうのでトラックレートやってもいいのですが、これでやりますと普通のまあ入門したての方はこれで十分だと思います。がしかしこのシートベルトの悪いところはブレーキしたり 横地をかけけたりすすすると体がすごいいこうい う, ふうに動くわけなんですねそれに対してこうその体をまっすぐ元に戻しておくう戻しておこうというふうに戦わなければいけないっていうことであまり集中ができないような感じになってますで。もしこれのシートベルトでクラッシュした場合にどうなるかというと頭は体の 10% の重さがありますから前に行きます。前に少し動きますね体元を がエアバッグが開くので、エアバッグでキャッチされるということです。でもその後が、こうどっちかに動いたり、こういうふうになったりするのが、どっかに当たるということが考えられますので、なんて言うんでしょう。私はこれを使っていません。では実際にヘルメットを被ってみましょう。 こういう感じでヘルメット。をかぶります。で私が今使っているのは何を使っ、やるかというと。こういう六点式になります。六点式のハーネスですね。これをつけて。 走行会に出るのもよろしいんですがこれだとも体はほとんど動きませんなのでブレーキしてもコーナーリングでも体が動かないので、えー、かなり集中前にできると思いますが、えー、そういうことですねでこの6点のシートベルトしたおかげで体はホールドできますしかしこれもまた、えー、ミスがありましてこのままクラッシュとかアクシデントを起こしてしまいますと当然 体は動きません。なので頭だけがこう動くような形になります。頭が動くということは、頭が前に持ってかれるので、この首の骨と背骨のこう伸びてしまうというそういうダメージが起きることがかなり多くあります。そこでアメリカのいろいろなクラブがほとんど今リクエストされるのがされているのが。 こういういハンズデバイスです。じゃあこれをどうしたらいいのかということはこういう金具ヘルメットついてると思うんですがこれにこうかけてガチャッとよく車のレッスンで見てると思いますがこういうふうなあれですねこれを リクエストされます。じゃあ、これをどうしつけ る, つけるんだということになりますね。こう後ろを通してこれを先ほどのここに付ければいいことです。両方ありますので右と左つけますね。その六点のシートベルトをその上にかけて縛り付けるわけなんです。まあ、これの これをほとんどリクエストされるのはどういう意味かというとさっき説明した通おりこれでよろしいですねこれでもアクシデント起きたら体前に行きますでもここでこのベルトが頭が前に行くのを抑えてくれるわけなんですここで止まるわけなんですねだからこの首の骨と背骨をダメージするのを防ぐ役目をするわけなんですそれでこういうのがリクエストされるわけですこれでお分かりいただけましたでしょうかこれがアメリカの走行会の準備 するものですね。大体がこういうものがリクエストされます。それでは次行ってみましょう。これは予測なんですが、えー、これは6点式のハーネスシートベルトを使っていますよね。この前使ってたのが私が8点式になります。まあ6速にあと2つ足すものは何かと聞かれると、これがショルダーベルトになりますが、こういう風になってるんです。まあ、どういうやつかというと、 ショルダーベルトにハーネスをこう今ラリーの人でもこれ使ってる人が多いんかと思うんですが挟むタイプになります。挟んで下で締めて上でなおかつ締めるというタイプになりますからこれはかなり強烈でほとんど動かないハンドデバイスの効きも 100% 言って言ってい何もずれないという感じなんです。悪い点は乗り降り降が大変。 一回セットしてあ何か忘れたということでまた外さなきゃいけないまたセットしなきゃいけない結果面倒くさいですねこれがまたそれが一点ですここでいろいろ言ってきましたが私はプロではありません素人ですので私の経験したことからアメリカでのトラックデート走行会ですねそれはこういうものが必要になるということを話しただけでまあ 日本もそうなんですがアメリカも壮行会にはもうセーフティーがナンバーワンです何があってもセーフティーナンバーワン壮、えー、行会はレースではありませんので皆さんそのことを十分頭に入れて楽しんでくださいといつもミーティングで言われます、えー、これが皆さんのためになれば幸いなんですがこれは私個人の考え方であって皆さんは自分なりに 自分たちのセーフティーで走行会を楽しんでいただければ幸いです。それでは。では閉まってみましょう。 ここにいますよ。